宿場に来ましたこの土地に来ましたこちらマッピー君です、えー、こちら即地部長さんの部屋の前ですご挨拶に行ってみましょう こんにちはこちら測地部ではどのようなお仕事をなさってるんでしょうか、はい、国土地理院の測地部は で, ですね測量の基準っていうのは、まあ、位置の基準なんですけれども位置の基準は VLBI ですとか GNSS といった、まあ、宇宙測地技術によった観測によってできています。 で、そのいうことによって地上の正確な位置と高さ、高さは水準測量ですけれど、それによって継続的に測ることによって維持されています。この構内にもですね、そういった観測施設があるのでぜひ見ていってください。さらにねすごく重要なことはですね、今石岡の測地観測所というところで非常に重要な観測を行ってますので、ぜひそちらにも行ってください。えこちらに来るように案内いただきました。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 はい、ただいま国土地理院の石岡測地観測局に着いたところです<音楽>筑波のものよりもピラーの高さは低いですがここ石岡にも2つの GNSS アンテナがあります地球の正確な形を測るためには地球全体で 国際協力に基づく連携した観測が欠かせません VLBI や GNSS をはじめとした測知技術による連携した観測が行われていますここ異小化測知観測所ではこのうち2つ VLBI と GNSS の観測を行っています地球の正確な形を測るためには VLBI や GNSS それぞれの測地技術の中で国際協力を行うだけではなく 異なる様々な測知技術の間での国際協力も欠かせませんこうした国際協力は国連や国際測地学協会のもとで進められ地球の正確な形を測るための観測が行われています石化測地観測局は技術をまとえた国際協力に参加する観測局の一つとして世界が行う地球の正確な形を測る国際連携に貢献していますはい、こちらの VLBI アンテナ の下に林さんが待ってくださってますので、お話聞いてみましょう。はい、こちらは意匠化 vlb アンテナと言います。意匠化 vlb アンテナでは地球から遥か数億光年彼方にあるクエーサーと呼ばれる天体の電波を受信しています。意匠化 vlb アンテナで観測されたデータはこちらのデータストレートの中にある記録サーバーに記録されています。それでは行ってみましょう。 はい、こちらのサーバーになります VLBI 観測は世界各国の VLBI アンテナを保有する機関と協力して観測をしています各機関の観測データを処理することで各国の VLBI アンテナの位置関係や地球の回転運動を示す情報を高精度に知ることができます今週ここ石岡ではこのように特別な計測が行われているようです 佐藤さんに聞いてみましょうはい、ここで行うのは VLBI と GNSS の位置関係を正確に求めるための特殊な測量ですこの測量はコロケーションと呼ばれていますコロケーションでは角度と距離、水準、そして GNSS 測量を行うことで直接は観測することができない VLBI と GNSS アンテナの位置関係をミリメートルの精度で求めるものになります この2点の位置関係はローカルタイベクトルと呼ばれています。ローカルタイベクトルは GNSS と VLBI という異なる2つの宇宙測地技術を関連付けるものになります。今回求めるローカルタイベクトルのデータは IERS という国際機関に提出し、国際地球基準座標系 ITRF を構築する際に使用される重要なデータになります。 じゃあヘルメットお願いします、はい、え VLBI アンテナの参照点はだいたいこの辺りにあります。コロケーションで位置を求めたい VLBI アンテナの中心は。 アンテナのののの水平方向の回転軸と直方向向回回転転軸軸と交点になりますこの交点を推定するためにアンテナの外側あるいはアンテナの内側の壁にターゲットを取り付けてアンテナを少しずつ動かしながらターゲットを観測しますこのターゲットが描く軌跡から2つの回転軸が推定できその交点の位置も推定することができます 屋外から観測する方法をアウトサイド法、アンテナの中から観測する方法をインサイド法と呼んでいて、今回はインサイド法による観測を実施します。GNSS の参照点はアンテナの底面になります。アンテナの真下にターゲットを設置することで、アンテナを取り外すことなく角度と距離の観測ができます。今ちょうど中口さんがこちらの計測器を設置されようとしてます。 これはトータルステーションですこちらのミラーを測りたい場所に設置して距離や角度を測りますこれは電子レベルといって高さを測る機械ですこのバーコードが書かれた3メートルの標尺を2箇所に立ててこの電子レベルで測ることで2箇所の高さの違いがわかります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 ここで行うのは方位角の観測です。基準点の上に開口灯と言われるライトを設置して、約10キロメートル離れた石岡観測局からこのライトを観測します。この観測が終わったら開口灯を GNSS アンテナに入れ替えて GNSS 観測を開始します。先ほど設置した開口灯をこちら石岡から。 確認しているところです近くよりも遠くにターゲットを設置した方が正確な方位角を測ることができるので遠くに設置しています方位角は北から見てどの向きに向いているのかという地球上でのローカルタイの方向を決める重要な要素になっていますここからアンテナとピラーの角度と距離を測っていますこのトータルステーションはターゲットの中心を自動でサーチする機能が備わっているので あらかじめターゲットの応用の位置を登録していくことで。このように自動で測定を行うことができます。筑波山と一緒かで G. N. S. S. 観測を行っています。先ほどのトータルステーションと。この G. N. S. S. 観測データを使って方位角の計算を行います。今行っているのは水準測量で高さを測る測量になります。この機械では。0 1一ミリメートル単位で高さを読んでいます。 ここまで私たちは角度距離高さを測って GNSSVLBI 周辺にあるピラの位置関係を測ってきましたこの次に私たちは行うのは VLBI 参照点を求めるための測量ですこれからインサイド法による観測を開始します。 地面に固定されたこちらのトータルステーションであちらのターゲットを観測しますえ今日の観測は終わりましたがまだこちらで作業が続いているようです今日の観測結果を確認しているところです 観測結果はその日のうちに確認します。どうでしたか？本日の観測は大丈夫です。石岡にはジャクサさんを見学においでになってます。ジャクサの松本です。現在ジャクサではつくつくば宇宙センター内に新しく SLR 局を整備しています。 SLR とはレーザーを用いて地上局と衛星間との距離を精密に測る宇宙測地技術の一つですつくばの SLR 局整備後は SLR と d n s s 間のコロケーション測量を実施する予定ですので今日は実際に測量する様子を見学しに来ましたこちらは東京大学と海上保安庁海洋情報部の方がいらしてます海上保安庁海洋情報部の中村です 海上保安庁海洋情報部では、和歌山県の下里水路観測所で SLR 観測を実施しています。海上保安庁と国土地理院は昨年協力して、下里水路観測所の SLR と GNSS のコロケーション測量を実施しています。これで石岡の作業がすべて終了しました。この後は筑波に戻ってローカルタイベクトの計算をすることになります。皆さんお疲れ様でした。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 これらの円の中心を通る軸を推定して、その交点を VLBI アンテナの参照点として推定します。では、こちらをご覧ください。ローカルタイベクトルの計算には、専用のプログラムを使用します。西岡で測定したデータを確認しながら、入力ファイルを作成しました。それでは、計算を行いたいと思います。はい、結果が出ました。こちらが、 VLBI の参照点の座標で、こちらが今回のコロケーションの目的である GNSS と VLBI のローカルタイベクトルの値です。グラフにプロットすると、このようになり、VLBI と GNSS の位置関係がわかります。これがローカルタイベクトルです。 実際にコロケーション測量をご覧にいただいて、どういう印象をお持ちですかそうですね。あの、石岡を中心として、えー、ここ筑波とか、あるいは筑波山にもお邪魔して、いろんな測量を見せていただきました。あの、石岡でのわずか40メートルぐらいの位置関係を知るために、筑波山を利用したりとか、あるいは、えっ、ー、と、その他様々な機材を使って、様々な測量をなさっているところを見 せ, 見せていただきました。あの、どこもきちんと準備されていて、 チームワークを素晴らしくて、あの精度を高めるためのあのプロ意識というのもすごく感じました。えっ、ー、と私たちはあの身近な位置情報を何気なく使ってますけれども、えっとこうこういう国土地理院さんの活動に支えられているということを認識した次第です。どうもありがとうございました。ここまで国土地理院さんの例を見てきましたけれども、世界中でこのような活動が行われています。えっと、詳しくは。 でこちら世界中のことはこちら日本での活動についてはこちらをご覧くださいありがとうございました で, すです入りました。